ご視聴ありがとうございます。ちモちモです。またまた、お酢でクリーニングします。お酢は、疲労回復や殺菌作用があります。1日大さじ1杯、15 m l までです。セーブ5000系を走らせます。赤いラインが、矢のようだから、レッドアロー号と呼ばれています。セーブ初の本格的特急用車両です。 西武池袋線で、池袋から西武秩父駅までを走っていました。今は、富山地方鉄道を走っています。車内チャイムも、この時からずっと一緒です。ぼやけましたが、電気鉄道工学の本です。話を戻して、西武5線系は、電動カム軸式抵抗制御装置で、直流電動機を動かして走ります。 足がぼから横で一貫は25パーミルの急勾配で、緑速ブレーキを持っています。抵抗制御なのは、電動機の出力が150系を出せるからということで、ご視聴ありがとうございました。